駒沢大大八木広明監督に、それならやってやるよ。と、反抗。2年前箱根で区間賞、怒られすぎた男が第二の父親を、それでも嫌いになれないわけ。今年1月、駒沢大の陸上競技部を B として、初めて外からじっくりと見た箱根駅伝。2年前、ロックで区間賞を獲得し、13年ぶりの総合優勝に貢献した花崎幸 当時3年は、同区間で颯爽と山を駆け降りていく伊藤青ただの走りに感嘆した。今大会の優勝メンバーの中で唯一区間賞を取ったあの1年生はすごいです。ね。細くてひょうひょうとして、かっこよかった。飛ぶように坂を下っていましたから。僕は、転がっている、とか、みんなにネタにされていました。章。大谷監督が叫んだ。 花咲の記録まで行くぞ。そして、コースが平坦気味となる残り約3キロメートル。箱根湯本駅付近から運営管理車、監督車、が合流し、大谷博明監督の声掛けが始まった時だ。男だったら行け、よとこぶされ最後の力を振り絞る伊藤の姿を見ていると耳を疑うような言葉が聞こえてきた。花咲の記録まで行く、ぞ。 思わず方が緩み、昔の記憶が一気に蘇った。ここで僕の名前を出してくれるんだって、嬉しくなりました。僕は3年時に初めて箱根に出走し、それっきりでしたから、もしかすると、寮に帰って、花咲きみたいに一回きりになるんじゃないぞ、と言っていたかもしれませんが、反面教師のような存在でもいいんです。大谷監督に覚えてもらっていれば、それでいい。 親って嫌いにならないですよね。しみじみと話す言葉には、恩師への特別な思いが滲む。誰よりも叱られすぎた花咲にとっては、監督以上の存在なのだ。大木監督は第二の父親。僕の場合、反抗的な態度を取ることもありましたし、正直ずっと好きだったわけではありません。時には理不尽に思えることもありましたけど、親って嫌いにならないですよね。 箱根出場までの3年間、たくさん迷惑をかけて何度か見捨てられかけながらも面倒を見てもらいました。いきなりの雷、マイナスからのスタート、入学して間もない一年次の関東インカ彼で大谷監督の激輪に触れたことは忘れもしない。競技場で運営補助の走路員として椅子に座っているといきなり後ろから怒鳴りつけられた。 こんなところで何を座っているんだしっかり応援しろ、って。あの日は暑かったので、休んでいると思われたのかもしれません。僕は一年生でしたし、すみません、と謝るしかなくて。その後、全員で集まった時にも怒られて、先輩たちから厳しい目を向けられました。マイナスからのスタートでした。 最初に悪印象を与えながらも練習には必死に食らいつき、一年次から箱根駅伝の補欠面入り。ただ、痛みを隠して無理に練習を続けてきた代償は大きかった。故障の影響で春先まで走れず、復帰後も調子が上がらずに苦しんだ。二年目のある日、四年生たちから呼び出され、厳しく問い詰められた。 炭酸飲料を飲まないと誓約書を書いた真剣に取り組むか競技者を辞めるかの二択を迫られたんです。あの時の僕は意欲も低下し、ゴミクズみたいな選手だったので、もう一度頑張るために炭酸飲料を飲まない、お菓子を食べない、と誓約書を書いたくらいです。 寮の同部屋で選手からマネージャーに転校した一学年上の吉村明よに、お前なら絶対にできるから、と励まされたことも大きかった。気持ちを引き締め直し、大谷監督との向き合い方も変えた。一方通行のコミュニケーションではなく、自己主張することを心に誓った。ゲーミングチェアが発端となって大谷監督と怒鳴り合い、監督から言われたことを、 ただやるだけではなく、違うと思えば、自分の考えを伝えるようにしようって、今思えば、生意気な態度で言い返すこともあったと思います。周りからは、普通、そんなことはできない、と言われても、正面からぶつかりました。すると、熱血感の指導者は、頭ごなしに押さえつけることはなく、そこまで言うならやってみろ、と、花咲の話を聞き入れてくれたのだ。とはいえ、 激しく衝突することもあった。三年目を迎えた夏前の夜、些細なことから、寮内が騒然となるほどの怒鳴り合いに。きっかけは、花咲が購入したゲーミングチェアだった。腰痛持ちだったため、リモート授業にも活用するつもりでいたが、大谷監督は納得しなかった。それならやってやる、よ、通り言葉に買い言葉になって、ヒートアップして競技の話になったんです。 一万メートルのタイムトライアルで僕が自己ベストを出したばかりの時でした。今ならすぐに謝っていますが、あの時の僕はとんがっていたんでしょうね。あんなタイムは誰でも出せる。これくらいのタイムで走ってみろ、と言われたので、それなら、やってやるよ、と売り言葉に買い言葉になって、最後は、よし、やってみろ。見ているからな、と。 そこから魔剣気が強い花咲のハートに火がつき、普段の取り組み方からガラリと変えた。同期や仲の良い先輩たちと一緒に走ることはなくなり、駅伝の単独走を見据えて、ほとんどの練習を一人でこなした。気合を入れる日には、良き理解者だった先輩の吉村から教えてもらった玉川のコースを黙々と走り続けた。 大口を叩いたので絶対に結果を残してやると思っていました。タイムも持っていなくて、駅伝経験もない選手でしたから、ハングリー精神がないとやっていけません。体重を落とさんと、使わんぞ80分のロード練習を課された時は90分以上走った。汗まみれになって練習場に戻り、大谷監督へのアピールも忘れなかった。 山下りのタイムトライアルで結果を残し、3年目の箱根駅伝はロックの最有力候補になっていた。12月下旬に差し掛かる頃、練習終わりにストレッチをしていると、後ろから力強くバンと両肩を叩かれた。お前を使う。ちゃんとやれよ。体重を落とさんと、使わんぞ。陸上部が定めた身長165センチメートルの基準値は57キログラム。 前後 1kg は誤差で許されていたが、がっちり体型の鼻先はプラス 2.5kg だったという。それでも、ロックの座を争うメンバーをしのぐ好タイムを叩き出していた。箱根の前日ミーティングでは、お前は区間3位ぐらいでいい、と言われ、設定されたタイムは58分45秒。30秒まで縮められれば、上出来と思われていた。 大きな声で叫ぶので何を言っているかほとんどわからず。いざ袋のレース当日、オーロ1位の総課題を追いかけ3番目に足の子から飛び出すと、あっという間に2位の東洋台をかわし、会長にラップを刻んでいった。ハイペースで坂を駆け下りながらも、自分ではタイムをよく把握していなかった。驚いたのは、箱根町役場の待機所にいた大谷義監督である。 青山正大主務から58分を切るタイムで来ています。と報告を受けると、お前、それは嘘だろ、と聞き返したほどだ。ラスト3キロメートルから運営管理車で花咲の後ろについてからは大興奮だった。大谷監督がすごいテンションだったので自分はいいペースで来ているんだなと思いました。指示がはっきり聞こえたのは1分20秒、1位とのタイム差。 くらい。あとはかすかに57分台という言葉が耳に入り、自分でもマジかよという感じでした。マイクを使って大きな声で叫ぶので何を言っているかほとんどわからなかったのですが、熱量はしっかりと伝わってきました。僕も力が湧いてきて最後は笑顔になりました。大谷監督は谷間の世代花咲良3年生を抱きしめた。 タイムは設定よりも1分以上早かった。区間新に迫る57分36秒は今もロックの駒沢大記録として残っている。逆転優勝に向けて勢いをもたらす価値ある区間賞となった。後から聞いた話ですが誰も僕に期待していなかったみたいですね、賞。当時、花咲ら3年生たちは谷間の世代。 と、やゆされたが、8区の佃田公平は区間4位、10区の石川拓進は区間賞。出走した3人全員が、袋で大きな役割を果たした。1月3日の夕方、閉会式から寮に戻ってくる大谷義監督を選手全員で出迎えた。走ったメンバーが一人一人頭を撫でられる中、3年生だけは、よくやった、と抱きしめられたという。 エース格の視力ではなく、これまでスポットライトを浴びていなかった選手たちの働きが認められたことに感慨を覚えた。見返してやるぞという気持ち、なんてすっかり忘れていました自分を、含めみんな泥臭くて頑張ってきた選手たちだったからすごく嬉しかった。箱根前にあった大谷監督を見返してやるぞという気持ちなんて、すっかり忘れていましたよ。 この時はまだ一度噛み合ったはずの歯車がよもや狂うとは思っていなかった。あれから2年が経過した今も駒沢での4年目を思い返すと表情が少し曇る。大学3年時から使い続けるゲーミングチェアに深く腰掛け少し間を置いてから慎重に言葉を選んで口を開いた。小なり続く大なり。箱根駅伝プレス、杉縁正幸文。